バカにされていることに気づかないのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。ここ1ヶ月、使命を騒がせている韓国の尿素水不足問題。創始国である中国がストックされている 18,700 トンの尿素水を輸出してくれることになり、 当面の危機を回避したように思われたのですが、どうやらそれほど単純な話ではないようです。2021年11月10日付、中央日報からの引用です。中国メディアは韓国の尿素水し直す問題を伝えながら、尿素水原料の中国への依存度が高いという事実を強調した。 インターネットメディアの放廃と読めばいいのでしょうかは9日。韓国の自動車用尿素はほとんど全量を中国に依存している。韓国政府が数日にわたりこの問題に注目しているが根本的な解決策を見出せずにいると伝えた。その上で、尿素水の品薄が宅配業と運輸業などに従事する 自営業者だけでなく、大型機械を使う建設現場と自動車業界にまで影響を与える恐れがあると報道した。尿素水品薄を事前に認知していながら、あらかじめ準備することができなかった韓国政府を非難するメディアもあった。中国国営生徒テレビが運営するインターネットメディアの 新中知心と読めばいいのでしょうかは、韓国は石油化学産業強国で、尿素を生産できる能力がないわけではない。韓国政府は財閥に有利な経済政策を採択し、経済的利益がない分野に対しては消極的と指摘した。その上で、国家経済と国民生活に関連した重要な 戦略資源を自給自足したり、備蓄体制を構築していなかった。韓国が特定分野の危機を迎えるのは自業自得で、中国と何の関係もないと反問した。日本の輸出規制で触発された半導体危機を取り上げ、過去の教訓をしっかりと受け止めなかったという主張もした。 中国共産党機関紙人民日報系列である人民市人と読めばいいのでしょうかも自社ホームページで生徒テレビの主張をそのまま掲載した。日本メディアは2019年の半導体素材輸出規制当時とそっくりという分析を出した。産経新聞は中央日報は社説で2019年の日本の 対韓輸出管理厳格化措置に言及。半導体産業がぐらつくほどの大きな危機を体験しながら、特定国への輸入依存度が過度に高い品目に対し対策を講じていなかったと政府を非難したと強調した。とのことで、いかがでしょうか。尿素水不足という最大のピンチを創始国の中国に泣き継ぐことで、 どうにかこうにか切り抜けた韓国。まあ、尿素水が不足した原因は、韓国が中国にべったりで、輸入のほとんどを中国に頼りきりだったことにあるのですが、文人としてはそうするしかなかったのでしょう。何しろ尿素水が完全に枯渇すれば、ディーゼル車も発電所も工場もすべて動かなくなり、韓国の生命線である産業が、 ほぼ壊滅してしてままいますからね中国からまとまった尿素水を融通してもらうことができ、ひとまず安心かのように思える韓国ですが、中国側の視点から考えればまた違った景色が見えてきます。引用記事にもあるように、中国は韓国の尿素水不足問題に関し、自業自得という言葉を使ってはっきりと批判しています。 自分のところで作れないこともないのに作ろうとはせずずっと輸入に頼っておきながらいざ尿素水が不足すると途端に泣きついてくるとは何事だというわけですね。ムンジェインもきっと尿素水は中国がたっぷり持ってきてくれるから心配ないもんねとのんきに構えていたのでしょう。しかし中国がオーストラリアと大喧嘩をして尿素水の原料である石炭を 輸入できなくなくると状況が一変結果、中国はすぐさま韓国への尿素水輸出を大幅に制限。アメリカがくしゃみをすると日本がなんてよく言われますが、韓国の場合、中国が風邪をひくと一緒に肺炎になるぐらいの関係ではないのでしょうか。韓国でも2011年までは尿素水を 地獄で生産する設備を持っていましたが、採算性が取れない、つまり儲からないという理由で工場を閉鎖しています。あの時、半分でも工場を残しておけば、と文在寅は思っているかもしれませんが、遅すぎる後悔ですよね。何にせよ、引用記事からわかるのは、中国は内心、韓国を馬鹿にしているということです。 あれほどし た, たかで何かにつけて計算高い中国がただの友情やボランティア精神で韓国に手を差し伸べるはずがありませんよねまあ今回韓国に輸出が決まった18700トンの尿素水についてはもともと輸出が決まっていてストックされていた分なので中国の方もタイミングを見計らっていたのかもしれません 問題はここからです。今のところ中国からの尿素水追加輸入のメドは立っておらず、その件については中国側も一切言及していません。一方、車両用尿素水の在庫は今回の輸入を計算に入れたとしても長くて1ヶ月半程度しか持たないと言われており、それ以降は在庫が完全に底をつくと見られています。タイムリミットが 国一国と迫り来る中で、文在寅は中国に対してあの手この手で媚びを売り、尿素水調達に全力を尽くすでしょう。中国としてはこの時こそ最大のチャンスです。相手にマウントを取るなら、向こうが頭を下げてくる時が最も効果的。尿素水が喉から手が塗るほど欲しくてたまらない今の韓国なら、中国がちょっと顎を動かすだけで、 何でも言うことを聞いてくれるはずです。韓国を通じて大国アメリカに揺さぶりをかけることもできるかもしれません。中国にそこまでの計算があるかどうかはわかりませんが、尿素水不足問題をきっかけに中間関係のフェーズがまた大きく変わったのは間違いないでしょう。もっとも鈍感なムンジェインがそんな裏事情に気づいているのかはは な, はな疑問ではありますが、 長引く尿素水不足はすでに市民生活に大きな影響を及ぼしています。新環境基準に準拠した新型ディーゼル車は尿素水がなければエンジンがかかりませんし、火力発電所も稼働させることもできません。さらに農業に使われるトラクターやコンバインも尿素水がなければ動きませんし、肥料の原料も尿素水となっているため、 農家も大打撃を受けています。来年以降、尿素水枯渇問題が解決しなければ、工業だけでなく農業分野も壊滅状態となり、最悪の場合、食料の自給ができなくなるという事態が予想されます。こうした足元の危機に文在寅は気づいているのでしょうか日本は尿素水を十分に自国生産できるため、 今のところ問題はないのですが、いよいよ困り果てた韓国が日本に泣きついてくる可能性は大いに考えられます。日本が善意で助けてあげたとしても、自分勝手な韓国は1ミリも感謝せず、むしろ日本から余っている尿素水を買ってやったんだぐらいのことは平気で言いそうですよね。日本としてはどうか今回の尿素水パニックが